吉祥寺で別々のスタート地点から思い出の場所を目指していったら、まあ、4年も付き合ってるので同じところにたどり着くかやってみたーいないかなよ し, よし決めたうん決めましたそっちに向かいたいと思います<音楽> あ、始まりま し, 始め ま, し始めました。少量チャンネル翔太です。ラジです。少量です。はい、はい、今日はですね、うん。ある企画をしたいと思ってます、はい。というのは何するの？吉祥寺で別々のスタート地点から思い出の場所を目指していったらまあ、4年も付き合ってるので、同じところにたどり着くかやってみたー。えー まあ、吉祥寺よく来るんですけど、はい、思い出の場所結構いろいろ二人の中でね、うん、あるんですよね、うん。で、別々のスタート地点から、うん、お互いに一番思い出のある場所を言わずに、同じ場所に行けるのかな、はい。ああ、なるほど。それをちょっとやっていきたいと思います。というわけで、今からですね、それぞれ二人に分かれて、うんはい、スタート地点に行きたいと思うので。はい。いいはい。では、やっていこう。えー、終了。 はいじゃあ、はい、とりあえずまたねまたはいバイバイイ、えー、ってきまーすイーイ、はいはい、というわけでですね僕のスタート地点にやってきましたというわけでちょっと今から翔太に電話をしてスタート地点に着いたっていうのを伝えたいと思いまーすお電話来たもしもしもしもしスタート地点着いたよ着いた OK じゃあ今何時だっけちょっっと待ってね 14時13分今14時13分14時13分じゃあ14時45分待ち合わせでも平気14時45分に目的地ね OK じゃあそれまではちょっと一切連絡取らずってことでうん OK はーいじゃあねはいよ バ, バ, イバイバイバイバイというわけでですね今14時13分なんですけれども14時45分にちょっと2人の思い出の場所待ち合わせということでやっていきたいと思います さてというわけで、えっと、僕はですね駅からスタートしたいと思いますどうしようかな、まあ、数々ね色々あるんですよ思い出の場所って吉祥寺ではなのでまず結婚式を挙げた場所も吉祥寺僕らが動画始めたのも吉祥寺そのどっちかかな僕にとって吉祥寺はやっぱでも井の頭公園かなどうしようかなめっちゃ迷う、まあ、ちょっとまだ時間はあるのでとりあえずクレープ食べますイエーイ で、途中でですね、僕ずっと、吉祥寺に住んでたんですよね、8年くらい。なので、ちょっと思い出話とか、作戦とかねって、それを話しながら行けたらいいなと思いまーす。じゃ、行ってきまーす。しっかりね、マスクもして、対策もとってやっていきたいと思いまーす。いや、どうしようかないや、しょうちゃんとの思い出の場所に集合するんですけれども、めっちゃあるんですよね、思い出の場所が。 でねちょっとあの45分待ち合わせということでちょっと時間もあるのでちょっと寄り道なんかもねできたらいいなと思うんですけどどうしようかなどっかで休憩しながら思い出の場所蝶 ち, ちゃんどこを選ぶかちょっと考えてみようあっつ<笑>買っちゃったぜイエイいただきますうんうんおいしい 結構な人多いんだよなだからちょっとどうしようこうやって一人で撮るのめっちゃ恥ずかしいんだけどどうしたらいつい う, い う, のうんとりあえず公園かな公園うーんどっちだろうな多分俺の予想どっちそのどっちかなんだよね公園であってほしいなわかんないうん 時で2人の思い出の場所といったらやっぱり一番最初に思いつくのが井の頭公園の西公園の方なんですけどあの池からちょっと西側の公園に向かう途中なんですけどそこで披露宴の時のオープニングムービーを撮ったんです2人で撮ったりしたんですけどそこもすごい思い出がある場所で。 あとは披露宴をしたんですけれどもその披露宴会場も吉祥寺 で, でそこのお店もやっぱ思い出の場所なんですよねどうしようかなどこがいいかなちょっとね人通りが少ないところは顔も出しつつ人が増えてきたらマスクもしっかりしようと思います 撮ってるとみんなが見てくる。うるうううう東京怖いようううううう。ちょっとね、コーヒーが飲みたいな。飲めるおせお店ないかな。テイクアウトでもいいな。ひよにを。ちょっとね、コーヒーショップをマッキンしたので、ちょっとコーヒー買っていきたいと思うなーす。 はいというわけでとりあえず井の頭神戸に着きました多分ここじゃないかなと思います思い出の地といえば多分多分ねえ違ってたら嫌だなうんじゃあいい天気じゃない秋って感じ、はい、というわけでですねコーヒーゲットしましたそしたらちょっと目的地の方に行きたいと思いますてか時間大丈夫かなちょっとのんびりしすぎたかもしれない 今、まあ公園いるんですけども、今、俺が考えてるのは2択ね、結婚式場か、この公園の動画を初めて撮った場所、どっちかなんですけども、今、時間的にあと15分で、そのどっちと中間地点でもあるんですね、この場所が。だから引き返すんだったら、結婚式場かもしれないし、そっちだったら向こうに行かなきゃいけないし、公園の方だったら、もう今からそっち向かわなきゃいけないし、今がちょうど別れ目って感じ、どうしよう。えー、どっちがいいのかなわかんないよやっっっぱり動画一番最初に撮った場所っていうのが僕らの 思い出もあるし見てくれてる方たちの思い出でもあると思うんだよねだからうーん<笑>めっちゃ迷うえ、どうしようかな決めたうん、こっちにしようやっぱりうん、決めましたそっちに向かいたいと思います もうちょっと近くまで来たのででもね今ちょっとまだいる気配がないので、まあ、まだ時間になってないのでね一回トイレ行ってきますあちなみにね井の頭公園の初めて僕らが動画を撮った場所を選びました多分そこで会ってほしいもしそこじゃなかったら結婚式場のところには今からの時間じゃ間に合わないのでもうそこで一択というかそこに向かいたいと思いますいやだな会えなかったらめっちゃ寂しいんだけど はい。というわけで、あと残り5分になりました。どうだろうえー、いてほしいな間違ってないでほしいな今はもう、あともう目の前に、もうすぐ着くんですけども、今のとこいなそう。残りはですね、えっと45分待ち合わせなので、残り約5分ですね。来てほしいな来てほしい。ここじゃないのかなえー、違うのかな嫌だなここで会ってほしいな はいといとうわけでですね残りり分になりました今座ってるところは、えっと、動画を撮った場所ではなくてちょうどね向こう側にねあのベンチがあってそこがあの僕らが初めて撮った場所なんですねでそこに現れるかどうかちょっと直前まで粘ってもし来なかったらごめんなさいみたいなああやだ一致であってほしいなこういう時って一致であるべきだよねちょっとやだな来てほしいちょっと願いたいと思います え言うてまだあと3分あるので来れるかもしれないし来れないかもしれないしでもその寮の人影はまだ見えな い, いやだな来てほしいなやっぱ結婚式場だったかな全然来る気配ないかも。 えもうやばあと1分ですあマジで終わったかもしれないこっから現れることってある<笑>えー、だって全然姿見えんもんないかもしれん あなっちゃったなっちゃったあえ待ってえ嘘あ待って待って待って待って待っ て, 待ってちょっと拡大してみるよお お, おいたいや<笑> ちょっと待って。<笑>えー、<笑>おお、会えた会えた。えじゃちょっと待ってちょっと待ってあのじゃ ち, ちょっと待って時間遅れんのはダメでしょ。<笑>だからね猛ダッシュしたんだって。えー、会えたじゃん。いやすご い,、ね、い, いよ良かった。よし決めた思い出の場所はあそこだと思います。ちょっと急いで行きたいと思います。 いるかな。いないかな。疲れた。いないかな。俺、うん。あれ<笑><笑>すげー。 <笑>すごくない<笑>ちょっと待って時間遅れんのはダメでしょ<笑>だからね猛ダッシュしたんだってえー、会えたじゃん<笑>待って今何分あでも46分、うん、まあ一分遅れたけど い, い, いやすごいねよかった終了いろいろ考えてたのは披露宴をしてた あと一緒一緒よく行くお寿司屋さんとかあとね吉祥寺あじゃあ井の頭公園でもここと、うん、あともう一個あの披露宴のさ、うん、オープニングを撮ったところと考えててあでもとりあえず公園に行ってみようと思って、うん、公園来て、うんうん、一番最初に動画撮ったところ あるじゃんみたいなところでここに来たらいた一生一生ねねすごいやば良かったよかった良かった<笑>てか文字で時間がさあ危なくてさ<笑>。<く><笑> なんかちょっと悠長にコーヒーとか飲んでたらさわかるわか る, わかる時間なくなっちゃって。ああよかった。たはい、はい、というわけでよ か, よかった。すごかった。いいねいいねいいね。今月でさ YouTube 始めて2年になるけどさそうだ、ねうん、いい企画じゃない。いやーよかった。<笑>じゃあ来年もねまた別の場所でやるかもしれないし。<笑>確かにうんうん、というわけで、はい、今回はここまで、はい、したいと思います。あえてよかったねと思っていただければ、うん、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスター、ィクトクも お願いしますではまた終了結構ねいろんなところにううんう ん,、うん、んすごいんだけどおおえ<笑>ちょっと大動芸してるよあそこで<笑>すごいすごいえ乗せちゃダメダメじゃないダメでしょ と<笑><笑>っていいですか、うん、とか言ってなんかね吉祥寺歩きながらね、うん、ちょこちょこ、うん、ふんふんワンちゃん伊勢屋かなとも思ったけどあー伊勢屋ね、うん、でもさすがに伊勢屋はないなと思ったあっほんと、うん、いや翔ちゃんがね食べるの好きだから、うん、食べ物屋さんよく行くところっていうのもね考えたんだけどねそうだよね公園もささ広いいからさ、うん、いろんな、うん あところでさ、うんまあ、思い出があるじゃんそ、うんううん、そうう動物園とか思ったけど。てか俺さ吉祥寺に一人で行かないからさ、うん、一瞬迷ったのあれここまでたど り, り着くのにさ、うん、どうやって来るんだっけみたいな感じだったんだけど<笑>まあ来れてよかったです。はい